5 0 0よろしくお願いいたしますはい、えー、今紹介いただきました豊昇蘭君と申します、えー、この晴天の中、踊れるのを本当嬉しく思います力いっぱい演舞しますのでご声援よろしくお願いします シデイス 続きまして。